皆さんこんにちは写真家の成沢ですこの間「ペルセウザ流星群」の動画をアップしたんですけどもその時にどこに行ってみればいいかっていうのを説明しなかったなって後になって思いまして流星群でいってもねどこでも見れるわけじゃないですからちょっと触れておいた方がいいなと思ってですね Twitter とそれから YouTube のコメント欄に 翌日動画アップしますよっていう風に書いておいたんですけどもでメインは私がどうやって星空撮影地を選定してるかっていうところからが切り口になるんですけどもどこに行けば星空が見えるのかっていう一、まあ、つの目安として参考にしていただければと思いますそれではですね今日はパソコンを見ながら早速やってみましょう その前に皆さんに光害っていう言葉についてしていただこうと思います光害っていうのは街明かりが強すぎて生態系などいろいろなものに影響を与えてしまうっていう環境問題のことを指します光害、光害っていう風に言われたりするんですけどね星空に関して言えば街明かりが明るすぎて星が見えなくなるっていうまあ、これが 光害による影響ですね星空を楽しむ時には月明かりと街明かりこの2つクリアしないと綺麗な星空って見れないんですよまあ月明かりは、えー、月齢カレンダーとかね月齢のアプリとか最近スマホでも調べられますけど街明かりはどうしても移動しなきゃいけないっていうことが多いんですよねじゃあどのぐらい移動すればいいのかっていうことの えー、目安を今日はお話ししたいいと思います星空を見る場合は、えー、基本的には自分のいる場所は暗いこれ自分のいる場所っていうのは、えー、自分が立っている場所に大きい街灯がないっていうこととあと自分が見ている空が暗いっていうのが必要になってきますここの2つををクリアすれば星を見ることができるで撮る場合はレンズを向けた先の空が 暗いいっっててうことも必要になってくるんです、ね、まあ自分がいる場所が暗い自分がいる場所の空が暗いそれからレンズを向ける先の空が暗い、まあ、この3つが見るにしても写真を撮るにしても必要になってくるんですけども、えー、その点をですね中心にお話ししたいと思いますまず自分がいる場所が暗いっていうことを調べる時に便利なのがこのサイト光汚染マップというサイトがあります でこのサイトを見ていくと何やらこう日本の地図があって世界地図でこう何やらこう記してありますねこれのグレーのところは光がいがないところ空が暗い場所になりますでこの赤とか黄色になっているところは光がいがある場所ということですねで日本はここなんですけどもえ日本はですね狭い国土に人口が密集しているというです、ね、光がいが多い国になっています まあ、それでもお隣の韓国とかよりはだいぶマシですけどね、えー、この北朝鮮の暗さがすごいですよね<笑>、えー。例えば、この関東を中心に見てみましょう。もう私が住んでいる関東ですね。この白いところはもうめちゃめちゃ明るくてですね、なかなか星見るには難しいところですね。本当に1等星とか2等星とかそういう明るい星しか見えない地域になります。で赤い部分もやっぱり 明るいんですね黄色緑青それから灰色グレーですかねになるにしたがってどんどんどんどん空が暗くなっていくっていう目安になります、まあ、これをもとにしてですね空の暗いところに行けば、えー、例えばこのグレーとかね青いところに行けば自分のいる場所が暗い自分のいる場所の空が暗いっていうことが わかるんですけども、えー、そうは言ってもすごい遠出しなきゃいけないじゃないですか。じゃあどの辺から見えるのかっていうとですね、例えば富士山と星空の写真って結構見たことある方多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ見たことない方のためにこういう写真なんですけども。えー、この富士山と星空の写真をもとにですね、富士山の光害状況を見てみると、黄色からグリーンに差し掛かるエリアっていうことですね。 ですからまあこの光がいマップを見てですねこの黄色から緑に切り替わる辺りから星空が見えるようになるんだなっていうふうに思っていただければいいと思うんですよね、まあ、星を見るときっていうのは基本的に自分のいる場所が暗ければいいと思うんですよ空を見ますの で, で写真を撮るっていうふうになるとですねそれにプラスしてレンズを向けた先の空が暗いっていうのが必要になってきます例えば まあ、この辺の黄色いエリアにいて東の空を狙ったとすると東側にはこの大きい関東平野の光がいがあるじゃないですかこの光がいが邪魔してこの黄色い例えばこの辺からですね東側を狙うとえ空のですね下の方がふわっと明るいですね星が全然映らない写真になっちゃうんですよどのぐらいじゃあ離れればいいのかっていうとこの左下にこれ2 0キロって書いてますけど 大体目安してですね、この赤い縁から2 0キロ離れると星が撮れるような環境になってくるんですけどもこれも一概にそうとは言えなくてまあ基本的に東京とか大阪とかねこういう大きい都会があるところ限定なんですけどもただ単に2 0キロ離れても標高の高い場所から写真を撮ったりするとですね関東平野の光以外と自分とを遮るものが。 なくなっちゃって、モロ光害を浴びることになるんですよ。まあ、こういう写真な感じで標高高いところに行くと、逆にこう光害をモロ受けたら浴びちゃったりするんですよね。光害と自分との間にこう山とかがあるとね、ちょうどいい感じになるんですよ。で、まあ理想的なのはレンズを向けた先が海っていうのはま理想的だと思うんですよ。例えばこの伊豆半島ですね。まあ、多少光害がありますけど、この伊豆 よりりも南に行くとだだいいいぶまあ暗いんだなっていうのが分かりますでこの例えばこの辺で撮影をすると自分がいる場所も暗いしレンズを向ける先も大した光 が, いがない東も南もない西はちょっとね静岡の焼津とかの光ががあるので西はちょっと明るい場所になるんですけども南とかね東に関してはすごい暗い環境が整ってるんだなっていうのがわかります。 まあ、こ, れこのマップを使ってですね、どの辺がじゃ暗いのかなっていうのが大体わかるわけですね。じゃあ、えー、実際もうちょっと細かくいって、どこに行けばいいのかっていうことを考えたときに、ここからはこう普通のマップを頼りにやります、えー。これ Google マップっていうサイトを今見てるんですけども、さっきのね光がマップとこう照らし合わせると、一つわかることがあるんですね。この緑色のところですね。 ここは山ですよねで。この緑じゃないところ、この辺は人が住んでるところってことなんですけど、だいたいこの人が住んでるところはもう光ががやっぱりあって、この緑色のところが光がが少ないんだなっていうのはこれと照らし合わせて分かるわけですねで。ここから検索するんですね。キャンプ場。 こういう光 が, いが届かないところにあるキャンプ場とかダムとかでまあこうやって動かすとこのエリアを検索出てできますんでこれクリックするとこのエリアの中でまた探してくれますから、まあ、こういう暗い場所にあるキャンプ場とかあとは、えー、ダム駐車場っていう風に検索すると、まあ、出てきました、えー、ダムのある駐車場ですね まあ、有名なところで、この奥多摩湖のダムサイトパーキング、おぼうちっていうんですけどね、これね。こういうところに行けば、星を見るには十分で、どういうところなのかなっていうと、こうやって、最近はね、便利でね、こうやって Google ストリートビューで、現地の様子がこうやって見えますんで、あこういう場所なのねっていうことがわかるわけですね。ちょっと戻ります。 はい、で、えー、できれば、えー、こういうね、トイレがあるところがいいですよね。トイレ。あと、ここもですね、ここも大きい駐車場だけど、トイレあるのかなって。う見えるわけですね、こうやって。あトイレあるわ。っていうのが。 分かるんですねでここ押するとこう北になりま す, 北がになりますでで。こういうふうにですね光汚染マップと、えー、この Google マップのマップ情報を探していくことで星空を 観, 測観察するのに適した場所っていうのが見つけられると思います。あの私がその初めて星を見る人におすすめなのはこういうダムの駐車場だとかあとはキャンプ場ですね。 郊外のキャンプ場はだいたい空が暗いのであとはまあ湖とかですね湖とかなんとか高原とかねそういう名前の付くところがだいたい空が暗い場所になりますで割とこれ地方に行くに従ってトイレが少なくなるっていうねそういう困りごとがあるんですよですのでもしまあそういうトイレがないところに行くときは、まあ、事前にね近くのコンビニでちゃんとおトイレを済ませたりとか まあ、最悪ねこう簡易トイレというか、まあ、そういうものをこう用意しておくといいのかなっていうふうに思いますね。基本的なこう撮影地の探し方としてはまあこういうもので問題ないんですけどもう一個ですね Google Earth っていうねこういうサイトがあるんですよ。これを使うともうちょっと詳細な撮影地が選べるようになると思います。例えばまあ Google マップでで静岡の、ね、北側ここで いいところないかなってこう探したしかしますね例えばこの元気村駐車場ってあるじゃないですかここ結構レアな撮影場所とか選ぶとこのストリートビューも使えなかったりするんですよでそういう時にですねやっぱ気になるのはこう山で囲まれているのか開けているのかっていうのが気になるわけですよねそういう時にこの Google Earth を使ってですね同じく元気村駐車場を やるとこういうふうにここが元気村の駐車場だよというふうに教えてくれるんですけども今これ 2D で見てるんですけどこの B の 3D っていうボタンをう押すとですねこういうふうに見れるんですねこの山の高さとかなんとなくねこう分かるようにしてくれるんですよでこう見る限り 周りに高い山とかあまりなくてこう標高の高い場所にあるんだなっていうのが分かりますよね。もしくはインターネットでね「朝日高原元気村星空」っていうふうに調べれば「あ天体観測イベントやってるわ」とかね。 で画像を検索するとこう星の写真がいっぱい出てきてもう実際にここで星を撮ってたり見たりする人がいるんだなっていうのがこういうふうに分かるわけです、まあ、光汚染マップそれら Google マップ、えー、それが Google Earth っていうのをこう3つ使い分けてやっているんですねで一番初心者の方に一番おすすめなのは、まあ、自分が、えー、住んでる地域で、えー、星空とか 天体観測とかそういうので検索してみるっていうのがいいと思いますでやっぱりこう都会に住んでる方まあ、東京それから名古屋大阪とかまあこういうところですねあと福岡とか札幌とかの人もそうですけど1時間2時間はね必ず移動しなきゃいけない感じなんですよちょっと移動が大変ですけども素敵なポジトラ観察場所を探していただければなと思います 初心者の人におすすめなのは、最初はその有名な星空撮影地だったり、観測場所だったりっていうところに行くのがおすすめです。まあ、さっきの音入れ問題もありますけども、いきなり素人の人が真っ暗なところに行って、光が一切ないね、真っ暗なところに行って、そこで星を見るのって結構ハードル高いんですよ。怖いんですね。やっぱり周りにはこう野生動物とかもいますから、 私なんかはね、ブルートゥースピーカーとか持ってって、スマートフォンからこう、音出してですね、自分がここにいるよっていうのを知らせたりするんですけども、野生動物とのその関わりとかもありますし、近隣住民との、えー、マナーの問題もありますし、有名な星空撮影地とかに行くと、大体人いますから、何人かもう自分たちと同じように星空楽しんでいる人たちがいた方が、 怖くないんですよね。ですので、そういう場所でとりあえず行って、こう、慣れながら、えー、何度か撮影とか観察とかをこなして、まあそうしていくうちに、あ、こういう条件だったら、とこういうふうに撮れるんだっていうのがなんとなく分かってきますから。まあ単純に星だけを見たいとか、あとは天体写真を撮る人は空が暗ければいいので、決まった場所に往復で行くことがある、多いんですけども、 成型写真を撮る人っていうのは、景色と風景、常に違うものを求めていきますから、その都度その都度フィールドを変えていきたいなって思うわけですよね。そういう場合の撮影地の探し方っていうのは、やっぱりそういったですね、えー、こちら撮影地ならではの勘所をつかめるような経験を積んでいかないと難しいっていうのがあります。ちょっと奥深い山道とかだと、豪雨の影響で道路がもう土砂崩れとかで埋まっちゃってて、 で、人のね、生活圏にないところって、あまりそこ治ってないんですよ。ですから、えー、そういったちょっと山深いところに行くときはですね、そういった土砂崩れがないかっていうことを、まあ事前に電話とかでね、インターネットとかで調べてもいいですし、十分にですね、気をつけて撮影地に行っていただければなと思います。あとちょっと宣伝になるんですけども、私が出しているこのホイスタル撮影塾っていう本がありまして、この中で、 えっ、ー、と、こう、星空撮影スポットっていうのをいくつか、えー、さっきの光以いの話とか、えー、それから、こう、撮影場所、こういうところがあるよっていうのなんとなく紹介している部分があります。まあ、それと、星ラ撮影地105選っていう本を監修させていただいてて、写真コンテンツに応募した方々の写真がメインの本になってるんですけども、この中でですね、どこどこの、どこで撮ったよとか、 駐車場とかおトイレがあるかどうかっていう情報がですね、この本にあらかた載っています。だいたい有名な場所ばっかり載っているので、初心者の方はこういう本もありますから、えー、参考にしていただければと思います。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。